ストライカーでしょ俺はこのブルーロックで生まれ変わる世界一のストライカーになるのは俺だ臨色鑑浴逢星期一晚上8時半、Animax.